ちょっと久しぶりになった隅の投稿です。えっと前回と変わったのはこの温度度計計と湿度計をつけたことですこれからね暑くなったりとかえっと寒暖差が結構あってやっぱ今まではこういうのつけてなかったんですけどつけると目で見て湿度や温度が分かるのですごくいいなと思いました。 もしハムスターを飼っていてまたこう4度計を使ってない人は使ってみるとめちゃめちゃいいと思います。あのハムスターは寒さとか暑さにとっても弱いのでこうやって人間がちゃんと管理してあげるのは大切かなと思います。はははいみちゃんおはようえっと今日は 前回作った奥にある砂場なんですけど隅が全く遊んでないのでちょっと違う入れ物にしてあげたいと思いますおうちかいちゃったねはいこれココナッツのね殻ちょっと前にあげた動画でこのココナッツを切っと一緒にひしに身とからを剥がしたりしていたのでその動画も結構切うが面白くて可愛いのでよかったら見てください あと前回の飼育状況から変わったことはこちらはダイソーのプラスチックケースなんですけどここにこの間体重を測ってあの1日分の隅のご飯の量が分かったので小分けして、えっと、1日の量を朝晩に分けて打ち分けていますでこのケースがまた空っぽになったら体重測定をしてその時に合う隅、えっと、のご飯の量を決めて あげていきますうちはこれプラスねあのお庭でお父さんがお野菜作ってるので無農薬のレタスとかをあげてますはいじゃあ砂場の方やっていきましょうか今回使うのはこの、えっと、セリアに売ってるプラスチックケースを砂場にしていきたいと思います砂場はね本当に全然使ってくれてなくて。 ちょっとね足跡がついてるかなーっていう感じで上には乗ってるみたいなんですけど穴掘ったりとかそういうことは全くしてないですうんちもおしっこも全然してないですなんか砂があればおしっこしちゃうと思ったんですけどそうじゃないみたいですね、はい、じゃあこの砂全然使ってなくてもったいないのでこれを使っていけばいいかなうちで使っているのは前も紹介したけど カインズで売っている小動物のアビスナサラサラのやつを使ってます。砂場作りはめちゃめちゃ簡単でね。ここに砂を入れるで。でわあ、こぼれました。簡単じゃなかったです。ちょっとなんか工夫します。じゃじゃーん。えっとエイオンのコピー用紙で筒を作ってきました。これがあればこぼれない。 感じでーす多分この金魚鉢は紹介してくれてた YouTuber さんの飼ってるハムスターは、えー、とジャンガリーみたいなちょっとちっちゃい小型のハムスターだったのでちょっとうちの隅にはサイズが合ってなかったのかなーって思いますこれだったら入って結構空間もあるんで隅もいけるかなと思いますまあ、砂の量はねちょっと掘れたらいいかなって思うんでとりあえずこれぐらいにしたいと思います 観察しやすいようにこの角っこに置きたいと思いますここだと横からもいろいろ見えるのでスミの遊んでる様子が今度こそ観察できると思います、うん、なんかこの殻も結構効いてるみたいで入って遊んでたんでちょっと邪魔にならん感じであ出てきたスミちゃん出てきた スミ、スナバ、新しいの作ったよこっちが気になるで、ここ閉めようかはいはい、ごめんよスミ、これ見て、新しいよ匂い匂い、見て見て、これこれなんだろうお入るか、お入ったおどうスミちゃん狭いかちょっと天井が狭そうかな んんんんんんんんんんん お、はいはい。すみです。こんにちは。すみちゃん砂場はあんまやった。狭かった。<笑>一応入るには入るけど、ちょっと天井が狭いかな。 まあちょっと様子を見ていきたいと思います。まだ置いたばっかなんで匂いも馴染んでないしねうん。新しい砂場を設置してから少しずつ砂場にいる姿を見るようになったんですけど1週間くらいしてからこの遊び用の砂場でおしっこを23回してて。 まあその度びにあのきれいに掃除はしてるんですけど こ, のこれから暑くなるし砂の方がもしかしたら涼しかったりするかもしれないので少し様子を見ながらこのまま砂場を置いておきたいと思います今日も最後まで動画を見てくださってありがとうございましたまた次の動画も楽しみにしていてくださいよろしくお願いします